はい。では、えー、解析サイクルの方に話を進めていきたいと思います、はいえー。まずはですね、この認識の癖とこの解析サイクルの関係について、えー、理解するというところから話を始めていきましょう、はいえー。認識の癖が土台だとすると、その土台の上で働くものがこの解析サイクルだよということになります。はい まあ、別の表現をすると、認識の癖が海だとすると、解析サイクルはお魚のような関係性ですね。はい。なので、お魚のどんなパーツ、どんなパーツ、とれも、この認識の癖の影響を受けてしまうんだよということ、そういう関係にあるんだということ、まあ、そういうふうに理解してください。はい。では、解析サイクルですね、えー、どんな プロセスがあったのかということをちょっとおさらいしたいと思います、はい。まず認識の癖ですね。で、そこから有限化されたこの境界線に暗記言語でファットを規定するんだということ。はい、人間は目の前の存在に対して名前をつけて理解をしようとするんだよということでしたね。はい、そのファットを前提に 条件状況環境に照らし合わせるような考えが働くんだということ。で、今度はこれを前提にして、現象に対する解析の結果を生み出していきますよということですね。で、それが過去のデータバンクの中にインプットされるんです。で、今度、次のファットを考える時に、このデータバンクの情報をピッと引っ張ってきて、 パッドを考えるし条件状況を考えようとするんだということなんですこれがもうサイクルのようにもうくるくるくるくる回っていくよ働いていくよということで解析サイクルというふうに名前を付けました、はい、ではですねこの解析サイクルを理解していくために2つの特性を見ていきたいと思います、はい、では1つ目ですね、はいえー 人は常に自分のデータバンクにアクセスをしていくんだよということ。これを確認していきたいと思います。はい。えー、お、自分いますね。はい。ねここに相手がいます。はい。えー、仕事の、えー、年の近い先輩だとしましょう。はい。年の近い先輩が仕事中に、ちょっとさ、相談したいことがあるんだけど、仕事が終わったあといいかなって。 い う, ふうに言われたただ自分の中でどんなことが起きるのかということなんです、はい、何の相談だろうって思いますよねそうそれであ最近体調が悪いとか言ってたし交通事故に遭ったとか言ってたからあそれの話かないやー最近そういえば子供が忙しくて大変だとか言ってたな、うん、家族の話の相談かもしれないあ待てよ そういえば昨日新しいプロジェクトが始まるぞとかいう噂を聞いたな。それの話かもしれないぞ。一体何の相談だろうっていうことを自分のデータバンクの中に入っている情報に検索をしながら考えようってするんですね。そう。で、じゃあ実際、えー、相談の内容を聞きました。で、ここの検索をした 結果の中に入っていたらあやっぱりその相談の内容だったんですねっていう検索の結果、まあ、結論が出てくるよということですね。今度逆にこの検索の結果の中に入っていない情報だったら「先輩そういう悩みを持つんですね」「お意外でした」っていう風な解析の結果が出てくる。 つまり対象と出会った時ここではまあ相談ですね対象と出会った時に過去のデータバンクにアクセスをし対象を理解規定しで解析の結果が生み出されていくんだよということなんですすべ、はい、ての解析の結果はこれ自分のデータバンクにアクセスをしながら理解したり規定したり している積み重ねのが解析の結果として現れているんだよということですではですね実際これが本当にそうなのかということを確かめてみたいと思いますはい。ここにですね、えー、質問の書いてあるカードがあります、はい、これを引いて、ね、その質問に答えようと しているときに自分のデータバンクに間違いなくアクセスをしてその答えを出したのかということを確認したいと思います、はい、でまず僕からですね、えー、答えてみたいと思いますその次に、えー、あなたにも答えてみたいと答えてみてほしいと思いますはい。本当の幸せとは何なのか本当の幸せとは何なのかそうですね えー、僕だったらそうですね、えー、ちゃんと立ち戻ることができることそして、えー、始めるべきというところから始めることができるようになれることそういう自分自身というものをしっかり持つことができるこれが幸せかなというふうに思いますね。 はい、この結果、間違いなく僕はまあ自分のデータバンクにアクセスをして導き出した答えになります。はい、じゃあ次ですね、えー、あなたに答えてもらおうと思います。その質問はこれです。愛を育てるには何が必要だと思いますか愛を育てるには何が必要だと思うでしょう、はい、はい、その答え。 その考えは自分のデータバンクにアクセスをしながら導き出そうとしている考え答えではないでしょうかはいそう人は常に自分のデータバンクにアクセスをしているということを確認してみましたでは2つ目の特性いきたいと思います、はい、2つ目はですね人は自分の解析に解析を重ねていくんだと いうこととを見ていいいきたいと思いますここに書いてあることは、まあ、相談の内容ですね、はい、でその相談の内容をこの解析サイクルの構造に当て込んでいると、まあ、どんなふうに整理ができるのかで何が見えるのかということを見ていきたいと思いますでは、えー、読みたいと思います、はい、私の友達のことで皆さんにご相談があります で友達は私の悩みをしっかりと聞いてくれたり、楽しく盛り上がったりもする、信頼できる友達なんです。でもその友達が二人だけの会話の最中に、スマホを使うことなんです。気にしなければいいって言ったらそれまでなんですが、会話が成り立っているのに、急に会話から外れ、メールに集中するんです。でスマホが終わったら、 何事もなかったかのように会話するんですが、それって普通にあることなんでしょうか私は申し訳なくてそんなことできません。とは言っても、会話の途中にスマホをするのやめてよというのも言えません。私はその人にとってどうでもいい存在の友達なのかなって思ってしまう時もあります。まあ、皆さんどう思われますかよろしくお願いしますという、こういう相談ですね。でこれを 解析サイクルの構造に当て込んで考えてみましょう、はい、まず、まあ、1人の友人に対して悩みをしっかりと聞いてくれたり楽しく盛り上がったりもすぐ信頼できる友達だこの部分を取って「丸をつけてますね、はい、で2人だけの会話の最中でスマホを使い始めるんだということこの部分を取って「と×」と いうふうに決めつけていますそう、まあ、一人の友人に対してさまざまな部分をとっていろんな丸やツや三角というものをつけているわけです。でその中のこのツ、このツだけを取って解析を重ねています。私は申し訳なくてそんなことできません。ですね。 まあ、根拠だったり正当性を表現するような解析です、ね、で今度これが前提となって次の解析が重なっていくんです会話の途中にスマホをするのをやめてよってそうこれは自分の判断基準の×から丸に相手を変化させようとするそういう解析が重なってますね、はい、で今度これが前提になって で次の解析が働きます私はその人にとってどうでもいい存在の友達なのかって思ってしまうんだ今度は自分の心を小さくさせてしまうような解析が重なっちゃうんです、はい、最初友人をね×だとつけましたその部分だけを取っていや自分は丸なんだというふうな解析をしましたそう なので、罰である友達を変化させようとするような解析をするんです。だけど、それがね、言えないんですね。相手に伝えることができない。じゃあ、その罰である友人は私とどんな関係を作ろうとしてるんだろう。そう、どうでもいい存在の友達だって思ってるから、そんな罰のことをするんじゃないかって。 というふうに解析が重なっちゃうんだということなんです。はい。この解析の結果、結論が出てきちゃうと、その解析の結果の結論の通りに、今度友人との関係性を作ろうとするようなことが始まっちゃうよということなんです。OK ですかはい。人は自分の解析に解析を重ねていくんだよということをお伝えしました。 はい、では解析サイクル、えー、まとめいきたいと思います、えー、解析サイクルでは自分のデータバンクにアクセスをするんだアクセスをしながら物事を理解しようとするしアクセスをしながら考えを働かせようとするんだそして自分の解析に解析を重ねていっちゃうよということこの2つ この2つはですね自分の作る自分の世界がどんどん濃くなっていくようにさせるものなんですねこれ、まあ、イメージでお伝えすると分かりやすいのでイメージでちょっと書いていきましょうはいまずまあ全体何かしらの物事を考えようとしますこの全体を全体として取ることができないんですね 何かを考えようとした瞬間にそう相違点部分しか取れませんねそう今度この部分がデータバンクの中にインプットされますそして次の解析サイクルが働くんですねと今度これが前提になってその部分相違点を取って解析が働きます これがね、どんどん解析サイクルで繰り返されてしまうんです。今度これが前提になってこの部分。これが前提になってこの部分。これが前提になってこの部分。で、この部分。で、最後、この解析の結果を全てだっていうふうに思ってしまう。これが解析サイクルによって起きてしまうことなんだということなんです。 そう。先ほどのね、相談のやつもそうでしたね。最終的に、私はその人にとってどうでもいい存在の友達なのかって思ってしまうんだ。ということ。この結論が、友達との関係性の全てだというふうに思い込んでしまう。と、その通りの現実を作ってしまうんだということになるんだ。OK ですかね。では、 えー、認識の癖と解析サイクルのまとめの方にきたいと思いますはいえー、認識の癖は相違点の認識では相違点のみの解析しかできませんしかしそれを全体のように解析してしまいますよということで解析サイクルでは自分のデータバンクにアクセスをするんだということで自分の解析に解析を重ねてしまうんだよということこれをねお伝えしました はい、これはですね、人間共通の癖です。人間が共通して持っているパターンになります、はいで。これは具体的に考えが走った瞬間、解析が走った瞬間に個人の癖になっていきます。そうするとどうなるかというと、解析すればするほど、考えれば考えるほど錯覚しちゃうんだということなんです。そう。 考えれば考えるほど部分を全体だって思ってしま う, そうこの情報を自分の過去のデータバンクの中にインプットすることになるんだということなんですなので解析すればそれほど錯覚しちゃうんだだけどそれに気づくことができないまま自分の考え感情を働かせてしまうでその現実を作ってしまうんだということ、はい、いいですね はい。では、えー、前半のまとめをいきたいと思います。はい。人間は考えのプロセスで考えているんだということでしたねで。常に認識の癖の影響下にあるんだということ。で、そういう点のみの認識をしてしまう。でそういう点の認識だとそういう点のみの解析しかできないよう。しかし全体のように解析してしまうんだ。これが土台でしたね。 認識の癖の癖土台その上で解析のサイクルが働くんだということでした自分のデータバンクにアクセスをしちゃうで自分の解析に解析を重ねちゃうんだで自分の解析で錯覚しようそれに気づくことができないよということでしたはいえー、ここまでがえー、理解のパートの理屈ですねはい理屈のパートの終わりになります でここからはその理屈が実際に私たちのこの考え感情にどんな影響を与えているのかそう具体的にどんな考えが働いちゃうのどんな感情が働いちゃうのということを見ていきたいと思います。